はい、はい、サブチャンネルなんですけどはいこれ、うん、いやばいよこれ買ってきたんだね、はい、絶対簡単タからどんくらいの量あるのそれ 1.5kg 無理無理無理無理でいいから食べようとかお前消費期限今日じゃねえかそうだから今日買わなきゃダメ<笑>やばあれとはいしかもこスもこんな量あって本当に美味しいのかっていうその量を作ってるだけじゃ い, って い, ういや、わかるよちょっと疑問もあるじゃん、うん、とりあえず食べないとわかんないからね<笑>、うん、ありがとう、はい やお い, いや美味しそうですおいしそうだよね美味しそうですこっちらねおいっピるわうまいじゃ ち, ちょっと超おいしいどんどん食べよむろうよしもはいいただきますあ余裕いただきます本来だったら一口っていうか一回分の量をどんどん食えるってすごい幸せだよね、うん、こんな幸せな<笑>企画ないねいただきますああおいしいよねいやめちゃくちゃおいしいですね あ、これ全然、え、すごく弱いちゃない、えー、こんな。ね、見てみ、俺もう来なくってる。いや、もう、いけない、これ。<笑>俺を、ここ、ここはいけるわ。四分の一、いや、三分の一いかないと。で、四分の一。で<笑><笑>でも余裕ないいや、余裕だよね。じゃ、食えるね。美味しい。じゃ、なんか、クリームだから、サクサク食えちゃうね。でも、もう開始五分ぐらいで<笑>、こんくらいまでないですからね。四千三百九十五。おお。 カ大したなな人千五百ぐらいだな全 然, 全然言えたなえ、どんくらい一日でカロリー摂取してんの<笑>ね<笑>え、ヒッは食わないでしょそんなでもヒッシーでご飯行くと結構食うよね食べますねカ食うんだ最近太ったってすげえ言われるんですよねカ俺トしく食いくから、ねはい、マジ<笑><笑>それこそ富永さんが絶対にあげた画像を見てたそれを、それを友達が見てト一日太ったね 今、ね、今日ははたくさん食べよう、うん、明日 か, らればいいから今度は俺とランニンニグしに行かないと、まあ、<笑>んだよ好きな曲聴けるんだよ。 うん、いや別にこっちも食けるわ<笑>。<笑>こっちもめっちゃ食けるさ<笑>。食いながらなてか。いやカンタこれしか食ってないよ。いやここにいや分かった分かった取ってあげるよ<笑>。カンタを食べなきゃいけない分を俺が。よしよう。うん？よしよ。<笑>なんでよしよ呼ぶの？これぐらい食べて<咳><咳>。やばいじゃん。<笑><笑> JK 黒いし<笑> JK じゃん。JK じゃん 前の持っっっっっってててたたた分めっちゃあかかくなななるわわけけんんいいいだどお腹いっぱいになってきまし今ダイエット中だから じゃダイエット中じゃないにしろこれは無理です。でも夜はあんまとんないですんでしょ、うん。夜はあんまりとんないでしょ。夜それ食うかどっちか。夜そ れ, <笑><笑>夜それ。夜それ食うか。夜これを食うんですか。夜それ食うか今<笑>食うか。やだ<笑>もう だ, だ。やもうなん<笑>かボロボロ。やっ。うまうま。うまいでしょダイエット中。いやうまっ。ダイエット中のティラミスうまいでしょ。うん、まっ。<笑><笑> ありえおいしい甘い<笑>もの食べるの普段食べな い, いでもあったら食べちゃうんですだから食べたら食べちゃうのに そ, うそこに置くんですよこの家は確かになじゃあいつも の, の感じにするじゃんけんで負けた話するええー、じゃんけんでっていうのをやりだしたらじゃんけんで負け食べた人は損になっちゃうよ今までん今まで頑張って食べた人が損の話っすよねで俺な<笑>それじゃあ俺がめくったら、うん じゃあ俺と一緒のとこまで食う、うん、いやじゃあもう全部だよいやもう無理でじゃんけんでじゃんけんで負けた人がすご、うん、い, っぱいはいはい最初はグーじゃ、はい、<笑>んけっぽいあいでしょ最 初, <笑> 最, 初最初はグーじゃんけっぽいああよし い<笑><笑>すご い,、はいはい。あえて俺はグーを出してるからね。ね次何出すかなっていう話。ああ、俺らの心理戦を仕掛けてるのね。<笑>いやもう<笑>うなずきでぶつかってるじゃん、ミラミスに。て、うん ややこしいから出したみたいになるからよね<笑>最初はげじゃけん、パイやっ何してんだよ<笑><笑>何んで自分を追い込むのなん<笑>で追い込むの俺らパーだスの分かってんの次何ないはははははいけるなややこしいよややこしい拭<笑>いてんだろうけど 最初はグッジャーケンポ イ,、はい、ンポ イ, <笑>イ で, <笑>で俺は今チョキを出したよっていう話だ、ね、<笑> な, かそなこいつ裏切るときあるなって思わせるもう俺は信用できないもん最初はグッジャーケンポイ<笑>あああいこでしょうっし<笑>あいこでしょ<笑>、うん、ああああああああしあしあああああああああああああ 素晴らしいよいはし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 最初グッジャーンイはグい、これ、やったー<笑>なんでだよなななんんんでだよ食卓にハハンンママーー置かいサイコパスじゃん<笑>最初ググし<笑> でこうやってやってんだけどねああやばい何食えないな。あは溶け壊したら何ト止まんのかなト何かト<笑>溶け壊したら時間止まるか っ, ってト<笑> も, もの世界じゃんトいや w ト最初はグじゃけぱいあはははははいいやでも美味しかったですね美味しかったねトはいトってよかったこれ千円ってすごい安いよね、はい、こんだけ腹いっぱいになって言ってみたらだってさト一人四百円でさト、はい、こんだけ腹いっぱいになってト、はい、い, いですか で も, でもっていいすか ら, <笑>素晴らしいいやだから<笑>疑惑を呼ぶからすぐティッシュ持ってどっか行やのやめて<笑>疑惑がすごいからやっ<笑>寝ちゃったからパソ<笑> コ, コンなんかやっぱ楽しいよねい、まあ、こういうのあるねいいこういうのいいね、はい、やっぱあるとねはいということでサブチャンネルでしたありがとうございました なんでみんなお辞儀してる時こうやってやるの。n o i s